えー、コンビネレクセルさんシーさんレリコさんホテニャンさん1 0本ゴールドさんコンビネえー、今日はラブライブパート2 <笑>やりますイットビーンズ意味その意味私は 欲しい。stay with you. 一緒にいたいってことですか<笑>ありがとう、ね、ネクセルさん。翻訳一応入れとこう。お、私はあなたと一緒にいたいです。合ってる、すごい。ありがとう、センキュー、ね、ネクセル。センキュー、センキュー、うーんー、まあ。 <笑>いつも翻訳ありがとう。英語だ。翻訳するぞ。えっと。翻訳。 セーラームーンを思わせるかわいさありがとうかわいいよね、セーラームーン。これなんだセーラームーンかチュビウサセーラームーン。どっちだろうどっちもかわいい。セあ、BGM つけてなかった。<笑>まあいいか続きまして。 ということで今日の配信これで終わります最後まで聞いてくれてありがとうございましたえー、とコメントくれた方どうもありがとうございますロうの方アンカイムで見てくれている方もありがとうございましたリクエストくれた方もありがとうございますまた歌ってほしい曲があればリクエストお待ちしております <笑>ありがとうみんな。えー、来週のスケジュールまたあげるのでチェックしていただけると嬉しいです。YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の配信でお会いしましょうおつみるです星しゆめみるでしたバイバイ バ, イバイバイバイバイバイバイバイバイ